ほどの南極に陥りながらなぜタ薬を使わぬ俺はこの時を待っていたタ<笑><笑><笑>薬のカコ 何としてでもここで立つ、うんうんうんうん <笑>邪魔者同士殺し合うがよい<笑><笑> 跑吧一直跑一直跑然后一直玩。 不 戦乱の元凶を知った俺は浮きつ討伐を決意した相手は胆役をばらまき羊魔を操る狂乱の同志生きては帰れぬ俺を育んでくれた里の者そしてたった一人の肉親は巻き込めない里を飛び出した俺は忠誠を装って トータクのもとへ潜り込みウキスの動向を探った仮面の奥に真意を隠して胆薬をビウへ運ばせ諸侯に広まるのは不正だもののウキスの行方は一向につかめず焦った俺は賭けに出た胆薬を奪い使わずにいれば。 ウキツは姿を現すはず策は当たっただが俺の力は奴に一歩及ばなかった俺を倒したつわものようウキツを撃 て, を撃て陽気の根を立つはお前に託す つを追うなら炎症に気をつけろそして妹を頼む兄さんたくましくなったな交渉<小さな nowadays> リョフ殿は貴殿を巻き込まぬよう苦心されていた全てを背負い一人で戦っていたえ<笑> ここはもう防ぎきれぬ<笑>一体どうなってるのああそとどろは引いたそなたらも落ちるべよう<笑>まだ大約が中にカヒカントをはじめ多くの拠点が遠昇の手に落ちたようだ。兄者とエキトクも行方がわからぬ。 関羽殿、貴殿さえよければ、いっとき、曹操殿の世話になるのはいかがか。劉備殿を探すにも、まずは目の前の敵を撃たねばならん。うん、はっはっ様の星が落ちると、天の星が新たに3つ。 何かの兆しでしょうか